こんにちは、G、です今回はラズパイ OS のお話いつものぼやきですがラズパイ OS って見た目がちょっとね部分 u やマンジャロに惹かれるのはいけてないからですでも純正 OS のメリットもあるわけで何かうまい方法はないかと考えてみましたそこで思ったのは 純正ラズパイ OS にマテデスクトップを乗せればロックンロールじゃないですか。ラズパイ OS なのにこんな感じのデスクトップになります。早速やってみましょう。標準搭載されているタスクセルというパッケージマネージャーを使用します。ベースになるラズパイ OS なんですが、 せっかくなんで 64bit 版を使います。64bit 版はベータ公開から1年になるんですが、ステータスはまだベータのままです。画面のサイトからダウンロードします。最新版は2021年5月版ですね。エッチャーで SD に焼いて初期設定を行ってください。 画面は初期設定が終わっただけのいけてないデスクトップです。ターミナルを起動して、sudo task c e とタイプ。画面のようにリストが表示されるので、待てまで矢印キーで移動して、スペースバーを押して選択します。続いてエンターキーでインストールが始まります。インストール時間はおよそ10分くらい。 終わったら 2Do リブートで再起動。オフィスやいくつかのソフトがインストールされただけで何も変わってないように見えます仕上げですターミナルで画面のようにタイプしますセッションマネージャーの 選択肢がリストされます。待ては2番目にありますので2とタイプして sudo リブートで再起動どうですいけてるでしょざっとメニューを見てみましょうでもこのままだと日本語も使えない状態なので いくつかままとめてインストールします日本語入力はターミナルで画面のようにタイプ。オーバークロックは画面のようにタイプして文末に画面の5行を追記します。 終わったら Ctrl-O で保存 Ctrl-X で終了画面のように NeoFetch もインストールインストールしたものを有効化するために一度再起動します sudo リブートとタイプ日本語の設定は右上のキーボードアイコンを右クリックで行います メニューの設定はファイテックス設定でキーバインドを指定できます文字ルールや辞書の設定はモズク設定です見た目などの設定はコントロールセンターで行うんですが各自でお好きにどうぞドックがないのは寂しいので Ubuntu までに搭載されている Plank をインストールしますターミナルで to do, apt, install, plank t タイプ。plank はアクセサリーの中にありますから起動。ほら、かっこいいですね。設定を変えるのはちょっとトリッキーですが、コントロールキーを押しながらアイコンを右クリック。 このままだと起動ごとにプランクを立ち上げないといけないので、コントロールセンターの下端にある自動起動するアプリを開いて、プランクアイコンをドラッグしておきます。アッドリムーブソフトウェアは使い勝手良くないんで、スナップストアをインストールします。 画面の2行を1行ずつタイプして Enter でもこのままだとちゃんと起動できませんのでターミナルで画面のようにダミーインストールをしますこれでルートからの接続が確定するのでスナップストアがちゃんと起動できるようになります 一度リスタートしますスナップストアはシステムツールの中に置かれていますでもいらないものをインストールしたわけですからスナップストアでの最初の仕事はインストール済みタブからハローワールドを削除することですスナップストアは重たくて遅いし アプリも多くないんですがラズパイ OS 化で使えるのがミソですねオフィスも動作を確認日本語じゃないですねあーいつもめんどくせえなんですが直しましょう画面のようにタイプ クロミウムと Firefox が入っています。Firefox は設定で言語指定すれば日本語になるんですが、Chromium はラズパイバージョンで英語版なんです。ターミナルやシナプティックマネージャーで入れ替えしても同じバージョンで日本語にならない。そこで Chromium はスナップストアからインストールし直します。 先にターミナルで画面のようにタイプして Chromium を削除しますスナップストアでは Chromium を検索してインストールしますちゃんと日本語版がインストールされます でも検索エンジンはダクダク号なんで設定で Google に直してください。ブラウザーを問わず拡張機能の H.264iFi と MicroBlock Origin は必須ですので必ずインストールしてください。まずは動画チェックしてみましょう。 レイによって音が出ないサウンド設定を開いてハードウェアタブでアナログ出力をオフにします。 音が出た途端にスクリーンリーダーがうるさくしゃべるので黙らせましょうコントロールセンターの自動起動するアプリを開いてオルカスクリーンリーダーのチェックを外します ブラウザーのコンフィグ設定についてはさまざまな情報がありますがバージョンによって必要項目が違ったりします今回の環境でのベストな設定を実験で求めましたフル HD、フル画面で最もコマ落ちが少ない設定と思います About Config を開きます VAAPI と GFX をそれぞれ検索して画面の2項目を true にしてブラウザを再起動します。Chrome Flags を開きます。Ignore GPU と Enable Accelerate をそれぞれ検索して画面の2項目を Enabled にしてブラウザを再起動。3日ほど 連続して試したんですが、再生については現状バージョンでは Firefox の方がコマ落ちが少なく快適です。Chromium はコマ落ちが幾分改善される程度です。Wi-Fi が利用できません。色々と試したんですが、Ubuntu のターミナルコマンドが使えなくて対処方法がない。 まあ中身はラズパイ OS なんでしょうがないですね。またネットワークアイコンからの VPN 接続で何も選べない。私は OpenVPN だけあればいいんで画面の2行をタイプして OpenVPN プラグインをインストール。ネットワークマネージャーのインストールがうまくいってないみたいでアップデートを待つしかない。まあ あんまり使わないけど。ラズパイ4の場合で EEP-ROM の更新を行っているなら、アクセサリー内の SD カードコピアで SSD に焼けば、そのまま SSD 起動できます。ただし、USB2 ポートで使用してください。USB3 ポートではブートできません。SSD をクワークスすれば、 USB3 で起動できますが5月版のラズパイ OS ではマウスが動作しないなど他の問題が出てきます。これも不具合の一つです。デバイスを問わず USB3 ポートは使うな危険といった状況です。当面は USB2 で利用しラズパイ OS のアップデートを待てば 解決するかもしないかも以上でロックなラズパイ OS が使える状態になったんじゃないでしょうか同じ要領で Mate デスクトップではなく KDE Plasma も試してみましたデスクトップやメニューはこんな感じ KDE の方が Mate より少し重いようで 個人的には MATE でいいかもと思っています。KDE 用のコンソールターミナルはバグってるようで、ラズパイ OS 付属の LX ターミナルの利用がおすすめです。いかがだったでしょうか ?MATE トゥイクがないなど、GUI のカスタマイズの自由度はあまり高くありません。 また、基本はラズパイなので、リポジトリ追加が手動でしかできないなど、利用できるソフトの制限は従来通りです。今回のラズパイまでとでも u う OS は、限りなくまでに近い力感のフィールで、ラズパイ OS を利用できます。ぜひお試しください。ご覧いただきありがとうございました。 高齢者のワクチン接種が始まり、スマホで予約できるんですが、スマホがない、使えない人向けの窓口があるそうです。市役所職員がスマホで予約代行するそうで、でもそれじゃ数こなせないから、トラブル製造所になるかも。国はよくやってると思うんですが、スピードが必要なので、 現場の自治体のやる気が重要ですね。うちの市長は赤組なので期待してないですけど、近所のおばあちゃんが言ってました。早くワクチン打たないと死んでしまう。寿命が足りないって。ワクチンもパクチーも嫌いなバカチンの G でした。ではまた次回。